昨日、コロナのマスク着用については、すでに、腰の肌と乗りました。厚生労働省によりますと、ついに感染を広げたように、マスク着用推奨の場面は、混雑している時の交通機関や、医療機関、高齢者施設などだということです。一方、学校は、4月2日より、基本的に、 マスク着用を求めなくなるようです。それにしても、入れの日でマスクしている方も結構多い上に、接客などお仕事の場合は、マスクしている従業員が本当のなるではないかと思われます。これ、うちにおりましても、マスクを外すのを忘れました。